シ ス, システムが壊れています。システムが壊れています。スシステムます。システだってさ、システムの足に切ったんだ俺が<音声>。次ください。システムが壊れています。<音声><音声>